今日は、どんな地獄がが待っているのでしょうか。急回失敗スピーこのチャンネルのオープニングとしては BMW の M5 のような出来だと言えるオイル交換のオイル補充抜きでもオーダーしたかのような白煙とブレーキパッド交換のブレーキパッド抜きのような暴走チーズバーガーのチーズ抜きをオーダーするひねくれ者の末路そしてあのブロッキング U ターンマクドナルドでテスト勉強した結果学校の朝の会で辞めるよう注意された同級生のようだなんでそんなところで勉強するんだよ どう考えても底辺差ちコースじゃねえか子供時代は混雑する時間に参考書広げてブロックするし大人になったらドライブスルー待ちでブロックする一つ抜けてるぜ高校生時代は飲食チェーンでバイト中に するんだろ修学旅行の夜のような荒れ具合深夜に部屋を抜け出してコンビニにじゃがりこを買いに行く子が出そうだそしてこの火花は木刀を振り回して遊んでいる子の横でコンセントにシャーペンの芯を刺して遊んでいる子が起こしたもののようだ修学旅行学校サボってバイトして自分たちが稼いだ金で普通に行けばいい説その発想に その価値観に縛られずに、自由かつ革命的な人生を送るヒントを隠したぜ。革命、YouTube、うっつ頭が、おいおい何してるんだよ、お前ら北海道のヒグマかよ。でかい、15時じゃ倒せない、暴走、殺人。 うん一緒だね。とりあえず自動車メーカーは、SUV に大廃棄量エンジンを与えるのをやめろ。30キロ台でのろのろ走る高齢者を追い越すためだけに、大廃棄量エンジンが欲しい。そんなスピードでしか走れない高齢者に通報する脳機能とか残ってないから、黄色線でも抜けばよし。ついでにもう一つ、80歳過ぎてるような大半の人に、選挙行く元気なんかないし、若い人はガンガン投票行けばよし。 高齢者の数が後かろくな政治家がいないとか理由つけて選挙に行かない10代20代も大概の社会悪なんだぜ人生の課題の大半は人生も遅れないほど高齢化した後のためにある遠足感覚で老人ホームにこういうどこまで長生きするかよく考えよう老人ホームに入れる時点で相対的にいい家庭なのでダメですね実態と外れちゃうそういうことを考えちゃった時はこうするんだぜストロングゼロ 温まってまいりましたインシビエ ン, テンプリュースイートスミサイルからのダマスキス連想。車間がちゃんと取れてないし数台前の車の速度すらも考えてないから急ブレーキに対応できないんだなレベルヒック車間距離はただ取ればいいとかじゃなくて数台先の動きまで想定に入れて車速管理をする必要があるんだよなジュエルフェスト エアタブとかいう後日盗難用記念バッジもらえそう自動車盗難犯を殺処分した際の死体処理に関する相談はカーボン調のコメント欄までこういう見通しの悪い駐車場をどのくらいのスピードで走るかがその人の事故りやすさを直接的に表す優先する側だったのに前の車に脳死で続いて事故向こうが避けただけの事例は交通事故と同じですよそういえばプリウスが空港前の道路を封鎖して写真撮ってた件についてはどうなんだ 沈黙は同同意と同じですよ誰にでも悪やばいリスナー来てて草はい BMW1 丁上がり私 R35 が快適性なさすぎて次目指す車種はスーパーカーやめようか悩んでるんです BMW の M シリーズボルボの V60 各種 EV など検討した結果アルファロメオのジュリアのクアドロフィグギリをなんとかが候補に上がりました名前も言えない車種を検討するというアホさ一つ大事なことを言うとね楽に楽しめないと長続きしないおいなんだよ 人が飛んだと思ったら、ただのカウルだったじゃねえか。リアタイヤが一輪みたいですね。やっぱベタブみしか能がないガキは、何運転させてもダメだわ。ルーミー乗ってろ。ルーミー便利だし、ボディ剛性がっちりだし、加速性能と形状がゴミ箱だけど悪くないと思うぞ。軽自動車を普通車サイズにして、衝突安全性だけ高めて便利に作る、トヨタらしいといえばらしいけど。まあまあ。 mr2 でも多分同じことになってたぞ。カローラでバックした方がまだマシらぬ。当てにーマイナーなトライクの評判を返せー。